今次繼續在嚟玩呢個《这里我在这里我在这咁我哋今次我就去襲我斬波。咁我哋上一集呢就呢上一上在就講到比達里 我, 啊人啊人啊我星珠在这里我在这里我在这里我在这里我在星里我在这里我在这我在这里我在这里我我我 この調子でクリーザの星銀着とクトも片付けたドラゴンボールを奪うチャンスは来る。近いぞ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 これオロマ永遠の命だけでクリーザ様に勝てると思うか俺は多くの実戦でパワーを上げたんだいクリーザ様の実 力, 力はそんな次元すら誰かに超越しておられるああれれれれれれ フリーザはサイヤ人を予想本達をそのサイヤ人のパワーを今見せつけてるぼれやる すごいや動きが止まって見えるぞ気持ち悪いそんなぜこの程度で手も足もでんとはな驚<笑>いたな確かに素晴らしい進歩だだがそのせいで貴様は長年眠らせていた 私の真の力を目覚めさせてしまった面白い冗談だならばその力を見せてみやがれ言われなくても今見せてやる圧倒的にパワーを増すこの私の変身をわ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 有一也有叫仙有人一人就已经完全好有、ね、<音>人有人有人有人有慢有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人で、人有人有人有人有人有人有人有人有人有人有人人有人有人有人有人有人有人有人有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 地球のお方、ちょっとここに来ていただけるか。少しあなたの過去を探らせてくだされ。えっ、過去、ま、なんと、過去に悪が入り込んで、体が二つに分かれておったのか。愚かな。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 もう限界を超えてるくらいなんすよ。力が力が吹きき<スゴー>あ吹あ出あてあたあげああのあうあ人あ仲あをあれあきあもあいあいすあそあつあっあとあとであなあ力あ眠あせあいあとあうあであ連あてあなあいああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ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 你我要想問我要有我。我要找我。我要找我。我要有我。我要找我。我要找我。我<音><音><音><音><音> 老老老老老老老老老老老老老老老 いあのー、あーどうしよう。 いいんですよ。 パパー何あのー、そうねうんー。 ありがとうございます。 でも。 なところにあったのかな村の人が慌てて隠したのかもしれないなビーラトンズ・ヤンなんだ今の爆発はままさか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 今すぐ徹底的にベジータを探しなさい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 好就死我。当你就死命了。他都我的那个搜尸你就死了。他就死了。他就死了。他就死了。他就死了。他就死了。他就後來他就死了。他就死了。他就死了。他就死了。他就後了。他就死了。他就死了。他就死了。他就死了。他就死了。他就死了。他就死了。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 強くなったのに浮かれてあいつの木に気がつかなかったそれにベジータはスカウターとかいう機械をつけてないベジータも木を探れるようになったのかその大いそうに持っているドラゴンボールを見るとどうやら目的は同じらしいな。いいか俺にはそのボールをいただく前にすることがあるだがそいつを持って逃げようなんておかしな気はおこさんほうがいいぞえ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 八つ目。 私はもう近いよし はっ おいぞ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 悟空も激しい戦いのたびに強くさてとどうするおとなしくそのボールをよこすきはないのか こ, こいつを渡せば お, おとなしくここから消えてくれるか<笑>まあいいドラゴンボールさえ手に入ればザコなどと遊んでいても意味はない。 これで俺は、フリーザに代わって全宇宙を支配することができる。永遠の命を手にするのだナ<笑><笑><笑>個全部揃うもんか。頼むぞ、ごはベジータに見つからないように、帰ってきてくれ<笑> わあわあクリリンさんたち大丈夫かな早く戻ろて<音声>に見つからないように気をつけなきゃもっと急いだほうがいいかな。 急いで隠れなきゃど、どこかに隠れられそうな場所はん前方に強い戦闘力が突然い気配が消えたバカな何者ださっさと姿を見せんとこの辺り一帯を吹っ飛ばすぞ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 いバカなあのガキにあった場所はここと地球人のいたところの直線上だったししかしボールをどうやって探しあのガキが持っていた機械 あ, あれは時計じゃないなあのガキどもなめやがって許るさんぞ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 尤其你就不知道你是可以的你是可以的你是可以的你是可以的你是可以的你是可以的 唔記得撳埋咪真係咁下次出面就準時收睇好我哋下次就要面對嘅精英軍團啦好啦下次見啦拜拜